答えがです。皆さんこんにちは。どうも。最近 google からなんかそういうアドバイスっていうかまあ、ちょっと youtuber さんに注意した方がいいっていう一つのことあるなんですけど聞いたんですか？ハッキングです。そう。最近ものすっごく大変ですね。あの、いろんなユーチューバー。まあ、例えば結構金持ったりとかは？ すぐハッキングとかされてお金取ら れ, て る, と取られるとか結構多いと思う ん, なんですけど実は私昔こんなことがありましたんですよ。最悪でしたすげ最悪悪ででししたすげは初めての自分の YouTube チャンネルイタリア語のチャンネル開けた時に多分2年とか3年がずっとちゃんとやってて。 でもその時はまだ1人だったし結構もう初めて YouTube 初めてみたいの人だったからもうアドセンスはちゃんと使ってるか使ってないかはよく分からなかったけどまあ自分の銀行とかのデータを入れてまあ大丈夫かなって思ってなんか貯金とかって思ってたからあんまり注意してなかったね。 でお金をやっと取ろうかなって思ったらその時はね、まあ、そんなにおくなかったんだけど30万とか40万の近くだったんですけど3年とか4年ずっとやってたらねだから結構少ない少ないけどまだ昔の方だから今みたいの YouTuber 大人気のものはではなかったからまあまあまあ自分に関してはすごく大きいお金だったから取りに行こうと思ったらなんかハッキングされましたいやー 3年とかの後に知るのはすっげえ大ショックだったしで私の名前と銀行の最後の4桁のやつが同じだっただけど国が私は 間, ちえ間違 っ, ちゃったでもしかしてダニマークに入れてしまったかなって思ったんだけどちゃんと調べたらでも毎ヶ月とかで取られたんですよ2年間2年間か3年間ぐらいで。 もう嫌だよ<笑>もうやだよなんか日本人はねイタリアが好きな方がすごく多くて「あ僕もイタリアに行きたい」とか「あ来週に行きます」とかというのコメントが増えたんですけどイタリアねイタリアとか特にヨーロッパ外国に注意した方がいいことは知ってるあのインターネットだけじゃなくてもう本当リアルで注意した方がいいということはちょっと理想。 理想のことととをちょっと話したいと思い思ますまずは、えー、と電車を乗る電車を乗るはねみんなさ寝てるんじゃないあいいいお昼寝てるんですよねみんなみんなすげえ静かに寝てるもう初めて山手線に入った時はすっげえびっくりしたなんで寝てるんだよ大丈夫な何があったのみたいなものと思ってたんですけど平和超平和誰でも物を結ばない本当そうよでえすごいって思っていいねって。 思ってたんだけどやっぱりそれはイタリアは無理ですそうめっちゃ悲しい話なんですけど電車で例えばこのままに寝ててししったら必ず桁を取れてしまうそれがイタリア人同士はまだちょっと難しいかもしれないけどやっぱりイタリアにも、まあ、ちょっとイレガルにいられる外国人がすっごく多いからちょっと金がないとかあのどこかにまた打って。うん ったりとかかすするの人がすごく多いから特に安い電車に乗ると必ずそういうことが起きてしまうで私は、えー、この前この前っていうか6年前<笑> 6年前もう6年だな6年前はパリというのをコスプレイベントに行ったらコスプレ会場コスプレ会場コスプレイヤーとかカメラマンしかないねののステージの近くに そこに近づいたらちにか携帯が盗まれてしまったはあ、っえぇ、ー、えー、って思ってすっごくなんかおなんかなんだろうめっちゃアングリだったねすえ マジかで私のイタリア人の友達と会って「はい久しぶりー久しぶりー」って言ったら「元気元気」って言ったら「ってさ今携帯盗まれたんだよえっそうな私も盗まれたなんだよみんな盗まれてるんだよ な, な何それのえコスプレイベントと携帯を盗まれみたいのはあってほんと考えられない私はもう日本になりすぎてるからすっごくもう考えられないねこういうことがいやー最悪だから必ず「 携帯をちゃんと思ってとかちゃんとどこかに閉めてとかジャケットのポケット外じゃなくて中に入れるべきですそれは必ず注意してくださいあとは寝たら必ず自分のバッグは自分の後ろからとか、まあ、できれば簡単に開けられないようにんあのバッグを買った方がいいです開けままは必ずダメですほんとほんとそうやなあとは最近あったのということはお あったあのさアニメによく多分見られるシーンがギャングスターとかちょっとベビーベビーベビーバッドみたいなものとかはあったと思うんですけどどこかのアニメでさでもそれは外国は実際にあるんですよなんかすっごく子供もう子供ぐらいかなティネーネイジャーまではもうギャングギ ャ, ギャングとを作ってあのナイフとかで歩いたりとかするからすげえ危ないなんか 必ず、えっと、電, 車電車とか遅いバスを乗らないようにしてる特にローカルバスとかは必ずないでそれは一番なんかここに住んでるのは平和ということはそれ帰るときに問題がないっていうかそういう危ない気持ちあ私の命今危ないって思ってない思ってないからすごく楽に行ける、まあ、たまに例えばちょっとと変な人とか ちょっとストーカーの問題もあったんだけどそれで、ね、ギャングスだとかちょっともっともっとイタリアのもっと危ないの人よりかまあそんなことはきなんか危なくないなって日本は思うからちゃんと高いに電車にするかもうできれば夜の時にタクシータクシーで動いたほうがいいあとはもう一つあの道に普通に歩いてる時に声をかけたら。 ちょっと注意した方がいいやっぱり誰が何かをあなたに売りたいものがあるとか服とかペンとかバラサレットとかなんかすっげえ悲しいストーリーで言ってあとはお金くださいとかの実はそれがイタリア人というよりやっぱり外国人の方が多いからがな日本人から見るとこれイタリア人か外国人かわからないじゃんだからすぐ観光の人に話が来るんですよね で、大体私はイタリアに帰るときに日本人の友達といるか、まあ、ちょっと見た目は 100% タレージンに見えないから普通に声をかけられるんだけどウェ イ, アンドはエイニジラゲワデガビスコえでこれな感じで話したら道逃げられるんだけどそれはナポリナナポリ語<笑>ナポリリ語語、大<笑>阪弁と一緒で話したらちょっとククンって逃げるんだけどやっぱりなんか。 はね、公園をかけてほしいなとか友達を作りたいなって思ってもやっぱり観光スポット観光しスポットに行ったらちょっとやっぱりお金くださいとかあ荷物をちょっと手伝いあげますかって言ってあ嬉しいなって、もうそのあとはお金みたいあ今今あなたをつくあの助けたから今お金くださいとかすごく多いからそれはねほんとほんと心の中で す, すごく。 なしして欲しいんですよね昔は そ, んそうじゃなかったんだけどやっぱりヨーロッパのエコノミーとかお金がだんだんに落ちてしまったと思うから結構そういう小との事件がすっごく増えてで警察がやっぱりおぼけられないとか、まあ、よくわかるなな何もできない<笑>ということなので。 まあ、ちゃんと自分の彼を隠したり携帯をちゃんと持ったりカバンはちゃんとお見たりとかをした方がいいと思います。ということで外国に行きたいの人は全然いいんだけどあのちょっと覚えなくちゃことは自自分で自分でを守る。なんか助けてくれる人がいないかもしれないで行っても騙されるかもしれないから。 もう自分で考えて自分で行動するのが本当と一番ベストだと思いますあの外国に行きたい方はちゃんとインターネットで調べてあのバッグとかシャケットとかを、えー、っと準備した方がいいと思います、まあ、できればねどこかで全部日本みたいになるようにってすごく祈りしてますけどああそれができたら本当幸せだなってはい ということで、これは以上です。何か経験したことあるとか、あこれも注意した方がいいとかの方がいらっしゃれば、ぜひコメントしてください。あとは、いいねいいねと登録して、とシェアしてください。ありがとうございました。Grazie。Ciao。